今日ご紹介するのは、こちらの Oddcast の AIBOX S31。こちらのご紹介ということで、今回はこちらの新型ノアボクシーで 10.5 インチディスプレイオーディオで使った場合の機能及び特徴についてご紹介をしていきたいと思います。今、こちら 普通のカープレイになってるんですけれども私はこちらの iPhone ユーザーなので、CarPlay になってるんですが、このようにマルチプレイというものがついておりまして、これによって Android Auto でも使えるものになっています。で今回はこちらに関しては CarPlay の画面になっているんですけれども、このような形で CarPlay を 使うということができます。まあ、これは普通に携帯をつなぐことによってカープレイを使うことができるんですけれども特徴としては今このようにワイヤレスでつなげていると。で、このポッドキャストの S31 端末自体はカーナビにつながる USB をつなげておけば車に乗り込んだ時にカープレイが勝手につながってくれると。 そういった特徴がありますで。こちらなんですが、もう一つ特徴として大きいところというのは、今これホンダマークなんですけれど、これ今ステッパー号につけてたからね、ホンダマークになってるんですが、このような形で、Android 端末として表示して使うことができますで。具体的に何が使えるのかということになるんですけれども、Google や Netflix、YouTube、 アマゾン、アマゾンプライム。こういったネットや携帯のアプリ。こういったものを、この 10.5 インチのディスプレイオーディオ上で使えるということ。なおかつ、タッチパネルとして使うことができるということになります。今、こちらは Wi-Fi につなげていないので使えないんですけれども、Wi-Fi 例えば、このノアボクシーですと、車内 Wi-Fi がありますので、車内 Wi-Fi につなげて使うこともできますし、車内 Wi-Fi がない車でしたら、デザリングということで、携帯にデザリング機能がありますので、携帯のデザリング機能を使って、こちらです。インターネット共有してあげて、Wi-Fi を使ってネットにつなげるといった、そういったことをやらなきゃいけません。かつ、こちらの ットキャスににに関しててはここに SIM が入るようになっています今、これはプロトタイプなので SIM は入らないんですけれども、製品化されるものに関しては SIM が入るタイプになりますので、まあ、SIM を入れておくことによってネットをつなげるということができます。で今はこちらはレザリングでネットをつなげたいと思います。 こちらが私の iPhone からのデザリングの Wi-Fi の信号になりますが、Wi-Fi の電波になりますが、こういうふうにつなげると。そうすることによって、ネットの環境が整いますので、車内 Wi-Fi がない車でもネットを使うことができます。例えばこのように Google、このような形で Google をつなげることもできます。例えば ディズニープラスと打つとこのような形でネットが見れるということができますもう一つはこちらの普通のカープレイとかでは見れないネットフリックス YouTube こちらも見ることができます先ほどはミラーリングでご紹介したんですがこちらはミラーリングではなくてそのまま タッチパネル式でなっていますので、ネットで見るときと同じ環境で見ることがこのような形でできます。ちなみに、こちら今、Netflix 表示してるんですけれども、この o ッ d キャ s トは、こちら、リア席には対応してないと。 いうところが今現状発展途上になっているところになっています。はい、ただ、このようにここにオッドキャストをつなげて USB 上でつなげるだけでこのような形で Netflix が無線でこのような形で携帯にも携帯も特に何かをつなげるということをしなくてもオッドキャストをこの USB にそのままつなげておけば このような形で、ネットフリックス等が見れてしまうということになります。そこがまず2つ目の特徴になります。もちろんこのように Amazon プライムなんかも、Amazon なんかもこのような形で見れます。でプライムビデオももちろん見れます。 プライムビデオを見るということも可能になっていますでプライムビデオに関しても後ろは映らないといった状況に今はなっていますただこちらはプログラムでなんとかならないかということで今メーカーさんに問い合わせをしてリア席モニターにも映るような形にできないかということをしていますので ホットキャストを使って USB をつなぎっぱなしにしておいて、車に入り込んだ状態ですぐにこのような形でサブスクが見れる、でなおかつリア席も映るといった場合は、もうミラーリングよりも全然使い勝手としては高くて、ワイヤレスで乗った瞬間、ネットを接続して見るということができます。今現状、こちらは デザリングになっちゃってるんで、デザリングをしているんで、ここを立ち上げて Wi-Fi を接続するという設定が必要にはなるんですけれども、社内 Wi-Fi であったり、こちらの方の SIM を入れることによって、その辺の煩わしい手間も省くことができるということで、そこが一番大きなこの o ッ d c a s t を使う価値になってくるかなと思います。 であとは、このようにネットを見るだけではなくて、動画を見たい場合は、こちらのビデオを押していただいて、で今 SD カード入れましたの で, で、GoPro で撮影した動画になるんですけれども、まあ、このような形で、自分の撮った動画も、ここで即座に確認することができると、まあ、いうことになります。 で、かつ、ギャラリーを押していただくことによって、まあ、このような形でサムネイル見ることができたりということで、非常に便利な機能が備わっています。で、今、このように、まあ、私が使っているアプリなんですけれども、アプリ自体も、例えば、この APK Pure っていう、このアプリ。まあ、これを使うことによって、 自分の好きなアプリ、まあ、このように選んでインストールするということも可能ですし、あとはこちら、プレイストア、こちらの方が馴染みがあるかと思うんですけれども、こちらを、こちらからアプリを検索して、自分の好きなアプリを 入れて見ると、まあ、いうことも可能になっているということなので、まあ、このモニター自体が携帯の Android 端末で、これバージョン的には 10.0 なんですけれども、まあ、それを操作してネットやサブスクを見たりすることができると、まあ、いうことになるということになります。と、はいうことですので、まあ、こちら非常に またミラーリングとは違ってパネル上で操作ができてすぐに乗ってつなげることができるで。かつワイヤレスで特に煩わしいつなぎ込みの作業等もこのオッドキャストさえこちらの USB のコネクターにつなげておけばすぐに使えてしまうと。で、この携帯自体もわざわざつなぎ込みをしなくてもこのような形でネットや サブスクが見れてしまうと。まあいうことで非常に使い勝手の良い商品なのではないかなと思います。はい。ってことで、まあこちら、オッドキャスト S31 なんですけれども、興味のある方はこちら概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ってことで、今回はこちらのオットキャストの S31